平成29年7月26日、阿蘇市一宮町手野 の, の国蔵神社で、神様が稲の成長を見て回る信仰 行, 行列、お田植え信仰式が行われました。この信仰式は、国蔵神社と阿蘇神社で行われる今年1年の豊作を祈願する行事で、阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民族文化財に指定されており、 毎年多くの観光客で賑わいます。国造神社拝殿で神事が行われた後、およそ1キロ離れたオカリアに向けて、太鼓や鐘の音と共に出発しました。行列は、宮司の乗った馬を先頭に、頭上にお筆を乗せた白装束のうなり、阿蘇十二神を乗せたみこしなどが列をなし、美しい青田の中をゆっくりと進んでいきます。 行列はお昼頃にはオカリィアに到着し、6人のうなりが運んだ神様の食事がみこしの前に備えられ、おたうえ式が行われました。おたうえ式では、打ち鳴らされる太鼓を中心に、うなり、獅子頭などが集まり、その周囲をみこしが回り、かよちょうたちはたうたを歌います。神職がみこしの屋根に稲の苗を投げ入れると、 参加者からも次々と苗が投げられました。みこしの屋根に苗が多く乗るほどその年は豊作とされ、落ちた苗を田に植えると虫がつかないと言い伝えられています。午後には再び神社に戻ります。信仰 行, 行列は神殿の周囲を7回半回り、境内で再度の苗の投げ入れが行われた後、みこしが社殿に戻されます。最後に、 加代町の田唄が奉納された後、進行式は無事終了しました。